こんにちはミュウです。こんにちはモリです。お願いします。います<笑>はい、じゃあ次は方向性ですね。はい、あれですね。思いっきり構えてたらすごい右向いてた時があった。ね、気づかなかった。<笑>まだなんか意識せずいきます。四四。 右に行ってますげえ、ね 右, はいはいはい、右に行きやすいパターンで右行くんでそれだときっとあっち の, の方向行っちゃうからこういうう言うとこっちら側に戻れますん、ね、でそこのはいあそこの方向に置って、はい、そうまそすうそうそうそう <笑>めちゃちゃ気づかなかなったです<笑><笑>、まあ、あるあるですよねでもそれね<笑>、まあ、その原因ってボールに向かうそのセットアップするまでのルーティンって呼ばれる部分に結構原因があることが多いのでちょっとそれを見させてもらって修正する箇所があったらそこを修正していくって感じでやっていくんで、はいはい、ちょっと実際に実際に目標を設定してそこに対して。 くら一番右のだからそういうふうにちょっと向きセットしながら、はい、いつもラウンドで例えば素振りをして必要な目標方向確認してそこから打つっていうのならばそんな感じでちょっと打ってもらえて。 一二右から一二三を順番に打ってもらうって感じです、ね。はい、そうです。はい、お願いします。 次に本目はい、はい<笑>うん。いいですよ。本<笑>命<右>。平に向いて。向いてる方向なんで今確認してはい。 あ っ, ちあっち打ってんですよね。そうです。でも平ら打ってんですよね。<笑>右じゃなくて。は<笑>い、ありがとうございます。え、そんなに違います、ね、い, や<笑>いや、ボールボールだって右に打ってたから<笑><笑>そんなに違った<笑>そんなに違ったからさどれあれって<笑>。じゃあ教えてもらいましょう。はい、向いてる方向も結構右向いてたんですけど、ま、はい、あ偏差。偏差、えー、の場合。<笑> なかった私のルーティンを見見見せよよう一ででですで<笑>とえ<笑>ーですすねね右かから、ね、三じゃないいいやっっ、ねね、っぱ、ね、先生は、ね見ね、ちょっと、ね、たたすごい と自分と何が違うのかあとで聞くよいにし最ください。はい最後 うュさんもなんです。で、ミュさんと私の違いって何が違ったかわかります？はい山本さん、答あ、<笑>僕はもうやっぱり映像をしっかり収めるの精一杯だったんで、<笑>あのミュ<笑>さんお願いしますよ。とにか自分がそのやってる感じと私の見た感じ、何が違うかとかってわかります。で、なんか多分打つ直前のこの。 この時にきちんと抜けてるかどうかっていうそのフェイスの向きいいとこ 最, 後最後のその調整は私してなかったなっ て, って<笑>なんかちょっといいとこいいとこ目つけてるいや<笑>一緒だなって思ってたんですけどなんかそっからなんか違うなって思いました<笑>結構形から入ってる感じかなって思って<笑>なんかみんな後ろからこう確認してるから後ろから確認してますみたいな。<笑>でその原因が まずフェース合わせる前に前傾を作っちゃってるっていうのが原因なんですよどういうことかっていうと結構プロとかなんかはこうやって確認するじゃないですか確認してで先にまずフェースを合わせるんですよの時の こ, これこの状態人間って真っすぐ立った方が方向って確認しやすいんですねなんでフェイス合わせる時ってできるだけ前傾作んないようにしてあげた方がいいですよ みゆさんか、うん、ミーサーの場合は「もう今日確認しました、うん、はい来ます、うん」って言った時にこうやってやってると思うんですよねこうやってこうやっていくと思うんですよはいはいはいはいはいで、そこが違くてちょっとみゆさん来てもらっていいですかもうクラブ ち, ちょっと置いてもらってま、はいはい、っすぐまっすぐ立ってもらって、はいいですすかまっぐてこの状態であそこに右の端っこの鉄塔の方を向く。 っていうのと、そのままちょっと向こう向いてもらっていいですか前傾このまま向いたものですよ向こうの方が o 前傾ずっと深く向かっているとすごい左向いてるように感じませんはいそうこれが原因なんですようーん前傾を作っちゃうと左向いてるように感じるから右向いちゃうんですねうーんだから僕のマチュアゴルフはだいたい前傾姿勢作ってから向こう向いちゃうから感覚的に左向いてるように感じちゃうんですよだからふみふみしてる間にだいたい右向いてきちゃうんですよね なるほど合わせる時に自分をできるだけまっすぐの状態できるだけですよあんままっすぐにしちゃうとヘッドが届かないんで地面に<笑>あんまこうやってまっすぐにしたと届かないんでできるだけまっすぐにした状態でまずフェース面を合わせてあげる合わせたらこの白い線あるじゃないですかこの白い線に対して垂直に足合わせてあげますよってやったあと右向きに えー、ってほど。で書いてみましょうか。はい。まず後ろから方向を確認します。はい、確認しました。オッケー。どこ狙いですか？一番。右端で行きましょう。右端です。はい。見ました。確認ました。オッケー。そのまま入っ て, いてで、そうです。フェース面は右手左手どっちが合わせやすいですか？左手です。左手。オッケー。それは左手大丈夫です。左手で、そうできるだけまっすぐで。その時に、ちそとだけ。 足をオープンしたんで向こうか、そうそうそうそう、確かそうです前傾姿勢が浅くなるの分かりませんうんこの前で合わせてあげます合わせます、そう、はい、合わせたらそのフェイス面動かないようにして足をセットしてあげましょうそう、オッケー、えー、うん、オッケーだけどもっ直ぐ行くですよねそうん、<笑><笑>なんですねまずルーティンとしては少し 向こう側向い て, あげて私がなんで今オープンサイズにペースを向いたかと言うと、こっち向いて向こう見て方向を合わせるのと後ろから見て方向を合わせるんだったら、後ろから見てあげた方向を合わせやっていうでいねそう、なので、気持ち、まあ、ペース面合わせるのに、気持ちをボールの方には向してないのといで、斜め45度ぐらい、少し目標方向を向いてあげて、なおかつちょっと高めに、前傾姿勢を作らないで、ベースを合わせるのっていうのがコツです。 だ, だいたいたプロの方ってみんなやってましたねこうれ木を合わせてからこうやっていってこうやって合わせてるっていないですよねこうやってアマチュアのみって感じ<笑>からそれはルーティーンなんで普段の練習場ですもう何百球とかでバカバカバカバカ連続で打つんじゃなくて毎回毎回そのルーティーンを身につけるのに一気に打ってあげるっていうのが結構大事。 じゃあ、はい、早速実践で一番左の三番三本目です ね, れですねそれ狙ってちょっと打ってみましょうかわかりました<笑>いつも通りすぐりから始めていいですよはいこれね練習場のマットがね右向いてるそう逆だから結構難しいんですよ ね, <笑>んすよねうんうん、こんな感じかな たボールはいいとして向いてる方向がさっきよりもり<笑>うんさっきはね<笑>もっとね右側向いてた<笑>そうだ確かにちょっとオープンにすることで構えやすいですね合わせやすいですよね合わせやすいっていうのが分かりますってやってると実際に<笑>ちゃんと合わせてるって感じですか形でこうって感じじゃなくていい感じいい感じ<笑> ただ最後一番最初やった時みたいに一番右端真ん中左ではい三本連続でちょっとやってみましょうかはい私が寄っちゃって三球しかないなんてあれですね意地か で, ですねやりやり直しがないんですね<笑>やり直しはしであた私です私です私が私がです<笑>りでのいやいやいや日本じゃなく私に行ってじゃあまず い今のはどうです向 け, う向けてましたちょい右って感じかでもさっきよりかは度合いで言ったら小さくなってるかなっていう感じオッケーいいですよじゃあ最南端の三本目で 一一番最後、うん、一番マスクに向けてま今、ねうん、そ う, 今そういわゆるミスショットとかじゃなくてちゃんと構えられてるかどうかがテーマだからそうで す,、ねそうですね、ボールはまあ気にしないでもらって大丈夫なんで<笑>はいなのでちょっとこの後ラウンドいくと思うんで、ねはい、ラウンドの時は今のルーティンちょっと意識しながら分かってもらいたいなってことですね分かりました、はい、います<笑>じゃあそのハーフラウンドレースに向けてちょっと意気込みをお願いします 頑張ります。<笑>いやでも<笑><笑>あのちょっと練習はあの見えない感人もしていたのでちょっともしかしたら変な癖がまたで き, できちゃってるかもしれないんですけど頑張ります。ミスして回てないように。確かにわ、はい<笑>はい、かりました。回てないことを。ありがとうございます。ありがとうございます。